はい、どうも皆さん、こんにちはね、チェス。というわけで、本日はですね、まあ、前回動画で本当に伝えたかったこと、そして、まあ、鬼滅の刃の刀舵の里編は本当に放送中止になってしまうのかについてえ、今日はお話ししたいなと思っております。というわけで、なんでこのような動画を撮ってるかと言いますとですね、まあ、前回このように動画をまずは上げましたよね。で、この動画でですね、たくさんの、まあ、意見だったりとか、もう反響がものすごかったわけですよ。で、まあ、その、たくさんの人にこう見られるってことは、 やっぱり誤解も生んでしまうしどうしても僕が伝えたかったことが伝えきれなかった部分っていうのもやっぱコメント欄を見てるとですねんあるんですようんでそれをやっぱずっと後悔してて僕はなんか本当はそっちの方向でもそうだけどもなんかもうちょっとこう<笑>なんだろうな自分の言いたかったことをちゃんと言い切りたかったなって思っておりましてなんか前回はやっぱ怒りに身を任せてしまった結果なんかちょっと違う方向に 僕はあの言葉を選んでしまったかなって思っておりまして、えそれをどうしても後悔しているのでえ、今日はそれに対する僕の意見をしっかりと、えー、まとめてきたので言いたいなと思っております。 はい、ということで、まあ、前回動画ね、まあ、まだ見てない方いらっしゃるかもしれないんで、まあ、概要欄に貼っとくんで見てほしいんですけども、まあ、前回どういったことを話したかと言いますとですね、まあ、鬼滅の山の刀火事の祖典が、まあ、放送中止の危機になってしまうかもしれないよねっていうね、そういう記事があったので、それに対する、まあ、意見をね、僕が言ったというね、まあ、そういった動画だったんですけども、まあ、その中でね、まあ、僕は、まあ、この言いが か, かりじゃんとかね、うん、この記事おかしいよね、みたいなことを言っていたんですが、 そうじゃないんだよね。 本当言いたかったことはそうじゃない。記事がおかしいのはもちろん誰でも分かってるんだよ。でも僕が言いたかったのは、まあ、こういった記事さ、でもあるけどさ、関係ねえじゃんと。うん。そんなことで鬼滅の刃の刀鍛冶の里編が、まあ、放送中止になるわけねえじゃんと。うん。こんな変な記事で、ね、アニメが曲がるわけないよと。うん、だから、まあ、俺たちの力で、まあ、こういった変な奴らは、ちょっと跳ねのけてさ、もっと鬼滅の刃盛り上げて、刀舵の の里んさ、うん、楽ししみにしていこうやっていうことを僕は言いたかったんですよ。まあこういったなんか批判的な意見もちろんあるけどでもさ俺たちの気持ちはさ一つだよと。うんこんなやつらにやられるわけねえんだよと。<笑>うんだからまあ僕が言いたかったことは何かというとまあこんな記事にやられるわけないです。はい。なのでまあ「鬼滅の刃の刀架子の里編」はもう絶対に放送します。 なので、もうそろそろ、あの、解禁情報も出るし、うん、楽しみにしてほしいなって、うん、楽しみにしようやと、うん、言いたかった。うん。だから、また一丸となって、鬼滅ファンは、うん、情報を楽しみに待っていきましょうやと。そういう風に僕は言いたかったんだけど、それをさ、やっぱなんか、こう、伝えきれなかったわけだよね。うん、どうしてもそれ、こう、記事を取り上げて、え、もしかしたら、刀冶の里園が放送中止になる可能性もあるよね、みたいなことをね、ちょっと、 と僕は。 うん、言ってはないんだけどさ。うん。まあ、そういう動画だったからさ。うん。なんか視聴者を不安にさせてしまったのかなって思ってまして。まあ、確かに僕が視聴者側だったら、こういう動画が上がったりすると、なんか、刀鍛冶の里へ、もしかしたら放送中止になってしまうのかなみたいな感じで、やっぱり不安になってしまう人って絶対いると思うんですよ。うん。で、僕視聴者だったら絶対不安だったし。だから、うん。だから僕が、やっぱ今回の動画で言いたいのは、前回こういう動画上げたけど、これは、 なんかこう、記事に対してあえて皮肉的な表現での動画を撮りたかったんだようん、なんかこういう記事あるじゃんってだから あえて、その、便乗して、なんかこう、バトルじゃないけどね<笑>。そういうなんかこうね、記事、やっぱアンチ的な記事あるからさ、それにこう、戦いたいわけよ。え、なんでそんな、そんな意見言ってるわけねえじゃんって。あの記事、マジでおかしかったのが、ほんと視聴者の意見っていう部分で取り上げてたコメントがおかしかったんですよ。うん。あの記事、あの記事を見た視聴者の反応は、みたいなコメントの、あの、部分がありまして、それが、マジでアンチ側のね、 意見をもうピックアップしてあたかも全員の鬼滅の刃の視聴者がそう思ってるミーがあたかもそうであるかのように見せたようなめちゃくちゃ悪どい記事だったんだよだからそれを僕はね戦いたかったのふざけんなよとお前そんなわけねえからなと俺たちの意見はここの動画のコメント欄だから前回の動画のコメント欄が本当の意見だよっていうのを知らしめたかったの うん。ていうか、みんなにそれを確認してほしかったの。うん。だから、あの記事がさ、あるとさ、やっぱそう、つって、あの刀鍛冶、刀事っていうか、鬼滅の刃のファンはさ、えそう思ってんのみたいな。うん、ーはそう思ってんのみたいなさ、なんかそういう悪い記事だったからさ、戦いたかったのよ、俺は。<笑>なのに、なんか逆にこうしてやられたなっていう、不安にさせてしまったなって、俺が動画上げたせいでね。うん。 まあ、動画上げなかったも不安なんだけどね。<笑>でも余計に、余計にそれを不安の波紋を広がらせてしまったかもしれないなって思ったんですよ。うん。だからそんなことはねえぞと。てめえら、刀鍛冶の里影絶対やるから。マジで。うん。今日この動画で言いたかった。あの、僕、公式じゃないけど、もう 99.9%、あの、刀舵の里影は放送します。はい。 うん。もうこれは放送する。うん。で、まあ、それ言い切れる理由としては、あの、鬼滅の山の公式ツイッターから、その後の声明とかも、特に何もなかったし、反応なかったんですよ。だから、まあ別に通常通り放送すると思いますし、なんならね、なんなら昨日、あの、鬼滅の山の公式さん何やってたかっていうと、あの、七夕の、なんか、新しいイラスト作ったから公開しちまうよ、つってね、めちゃめちゃ盛り上がってたからね。う、え、ん、ー。なんかもう、準備してたから。<笑>はい、盛り上げていきますよ。 <笑>準備してたから、皆さん見ましたあの、かん寺光さんとね、しのぶさん、古町しのぶさんがね、めちゃめちゃ可愛くて、もう<笑>、もう、胸キュン<笑>。もう<燃>、萌え。くっそ可愛かったよね、うん。で、ツイッターとかでもうめちゃめちゃ話題になってたよね、うん。ちょっとトレンド入りするぐらい話題になってたんだけど、まあ、それぐらい、鬼滅の山の公式さんって今、もうすっごい力入ってて、盛り上げていくぞって。 そろそろ刀冶の作編に繋げていくぞって言ってね、そういったパワーを見せてるところだから、大丈夫だよ<笑>。全然大丈夫。マジで大丈夫。安心して、マジで。前回動画で不安に思った方いらっしゃると思うんだけど、安心して、マジで大丈夫だから。だからやっぱさ、アニメのさ、新作のモチベーションって大事じゃんうん。で、不安に思って、なんか本当にやるのかどうなのかみたいな状態だとやっぱ生きていけんや、うん。俺もそう。俺もそう。 うん、続編やるのかどうかっていう不安が一番良くない。やるから大丈夫。鬼滅の刃やるから安心せい。というのを今日の動画で言いたかったです。はい。 で、まあ、前回の動画で伝えたかったことは、まあ、一旦ここで終わるんですけど、僕がですね、ちょっと個人的に最近気になってる、なんか鬼滅の刃の新しい動きっていうところがありまして、で、それ何かと言いますと、こちらですね。まずはこちら、あの、鬼滅の刃がですね、あの、カードゲームとコラボするということで、なんとですね、第2弾、刀舵の里編なんですよね、これ。 明らかに。うん。なんだけど、アニメやってねえしと。アニメやってねえのにどうやってコラボすんのと。すげえ意味わかんねえんだよね。うん。で、まああの、コラボ日とかはね、まだ発表されてないんだけどさ、これさ、<笑>これさ、刀鍛冶の里編絶対やるやん。まず<笑>。まず絶対放送するっていうのは間違いないし。なんでこのタイミング早くねまだ早くねなんの情報解禁されてないのに、もうアニメ後のさ、商品の話してんの早くねうん。いや、おかしくね <笑>で、これさ、だからさ、あの、刀鍛冶の里縁がさ、そろそろアニメやるよっていうね、なんからそういう匂わせなんじゃないかなって、個人的に思ってて、いやー、あの、動画にしようか迷ったんだけどさ、うん、他でね、別で動画にしようか迷ったんだけど、ついでだからここの動画で話すね。いやー、だからさ、ちょっと、公式さん怪しいっすよ。へへへ。 公式さん怪しいっすよ、最近ね。うん。だから、そろそろなんか、刀舵の里園の最新情報っていうのが発表されそうなタイミングではあるよね。こういったなんかコラボ情報も出てきてるし、アニメが近づいてるよっていうね、証明なんじゃないかなって、個人的には思ってますね。うん。で、そしてですね、以前にこの動画でお話ししました、え、鬼滅の刃のキャラクター CM なんですけども、なんとですね、帰ってきました。あの、この動画でさ、ま、こういう表を出したんですけど、これずれたよね。うん、皆さん覚えてますキャラクター CM がさ観路寺光さんと時藤無一郎くんが全然出てこなくてめちゃめちゃ怪しいよねっていうお話をしたんですけどその後ですねこういう予想を出して7月の後半にあの観路寺光さんと時藤無一郎くんの CM が公開されますよっていうね予想を出したんですけどもこれ見事に外れましてうんなんで外れたかっていうとですね途中でですねあの別のキャラクターにシフトチェンジしちゃったんですよね うん。なんか、それまでは、柱の流れがこう来てて、あ、じゃあ、そろそろ、煉獄さんと、渦井天元さんと、かん寺光さんが来るよね、みたいなね、話をしてたんだけど、来なかったんすよ。そう。あのね、金森さんじゃなくて、誰だっけな。あの、刀鍛冶のね、関係ね、あの、なんか全然、あの<笑>、有名じゃない。誰だっけ。鋼塚さんか。うーん、がね。 途中に入ったりとか葵ちゃんが途中に入ったりとかしてたから柱の流れが来てたのにもかかわらずえぇーって思ってたんですけどめちゃめちゃ予想外れたなって思ってたんですけどついに今日ですね煉獄京次郎さん柱の流れが来ましたよということで復活でございますありがとうございますうんでこれねちょっとめちゃめちゃ気づいちゃったことなんですけど皆さん秘密ですよここだけの秘密ね煉獄京次郎さん今日公開されたじゃないですかでこれ無限列車編の象徴キャラクターじゃないですかで 次ね誰が公開されるかっていうとねうずい天元さんなんですよ。ってことはこれはね遊郭編の象徴キャラクター。で最後は刀鍛冶カジノサトの象徴キャラクターである甘露寺光みつりさんと。 時とむいじろさんんんこれれなんかの流れ来てません<笑>で、これね、まあ、最後の CM が公開される日がで、ね、予想だと、まあ、8月の20日ということで、まあ、この前後で何か情報が解禁される可能性が非常に高いということで、今日の動画でそれを伝えておきます。 はい、ということで、まあ、前回ですね、ネガティブな動画を上げてしまったので、まあ、今回はポジティブなね、え、内容にシフトチェンジしていこうということで、まあ、こういった動画にしましたけども、どうでしたでしょうか良かったという方はね、まあ、高評価、そしてね、え、チャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。てな感じで、また次回の動画で、お会いしましょううっ、<笑>